こんにちはオランジュリーの美かです今日はなんと2時間で作れてしまう本格的プチパンをご紹介しますでは作っていきましょう材料の説明です純強力粉 220g 私はリスドールを使っていますインスタンドドライイースト 3g お塩 4g をよく混ぜてくださいそうしましたらお水ですね 150g を加えてよく混ぜ合わせますここは手早く混ぜていきましょう もし粉気が残ってて水分がなくなった場合はカードで切るようにして混ぜてあげるとお粉が混ざりやすいですお粉が混ざりましたら台の上に出していきますボウルに残ったお粉もしっかり取り出していきましょう手のひらで押して戻す押して戻すでよく混ぜていきます今回の生地はものすごく水分が多くてかなりベタつきますのでねこまめに手から生地を取って こねていきましょう一塊になりましたら叩いてこねていきますここでね、しっかりしたグルテンを作っていきます両手で持ってしっかり叩いてグルテンを強くしてください生地に弾力が出ましたらグルテンの状態を調べていきます生地を引っ張ってすぐ切れなければ OK ですそしたらね、丸めてあげて一時発酵をしていきますピンと張るように生地を丁寧に丸めていきましょう 片取りにして閉めますボールに入れて乾燥しないようにラップをかけましたら30度の発酵器で40分発酵していきますはい40分経ちました生地どんな風になってますかね膨らんでるの分かりますかでは出していきます台に打ち粉をして生地を出していきましょうベタつくので打ち粉は少し多めがいいですでは分割していきます 50g を7分割です これもね結構ベタつきますのでね切ったらすぐ生地同士を離してくださいそしたら丸めていきますピンと張るようにしっかり丸めていきましょう丸めるときは台に打ち粉をしないようにしていきますかわいいですね角度を変えてみてください急がなくていいのでねゆっくり手のひらの中で生地を転がしてください 丸め終わりましたらクッキングシートの上に並べて35度で30分発酵させていきますはい30分経ちました一回り大きくなりましたねではクープを入れてきます軽く打ち粉をしてクープナイフで一気に切っていきましょうハサミで十字にカットしても OK ですそうしましたら焼いていきます230度のオーブンで13分から15分焼いていきます チームを少し入れましょう。はい、焼き上がりました。いい色に焼けていますね。解説入れる予定がなくて編集しちゃいましたので、喋りたいことほとんど喋れず終わってしまいました。また違う動画の方で作り方のコツとか説明していきますので楽しみにしていてください。